今日もご視聴ありがとうございます今日はまめたくんも一緒に勉強します X マインドの使い方っていうことをやっていきたいと思うんですがまあ、あのマインドマップっていうアプリですねえー、っなんでもいいと思うんですただ僕は X マインドがまあ無料版でもまあまあ使えるかなっていう感じとまあなんとなく使い勝手がいいあと周りでみんなが結構使ってたので僕が導入してるって感じなんですがマインドマップ自体だったらなんでもいいと思いますで今回はまあ X マインドに特化してまあ、同じような 使い方だと思うので、えー、他のやつにも応用できると思います。で、マインドマップで何かというと、こういう、まあ、最近よく見ますよね。両学長っていうあのユーチューブの人が使ってたりとか、その。このような感じでね。えー、まあ、要はパワーポンほど、なんかこう重たくなく、パパッとこう書いていけるって感じですね。パワーポイントとか、キーノートみたいなやつ。僕もあれ結構使ってたんですけど、こっちの方が。なんかこう。思考が広がって見えるので。 ああい う, こう過剰書きとか、ああいうパワーポンみたいな感じでページが分かれちゃうよりかは、ぶわーって広がって見えるんで、あ, あれ、これこっちじゃないとか言って、どんどんどんどんこう場所を変えていけるんですね。例えばこうこういう えー、と最近僕が使ったのは大学のですね授業の時間割り決め授業の時間割り決めで使ったんですけどじゃあここの時間入れるよって言った時にあちょっと1個後ろにしてもらっていいですと言ってパパパパッとでこの子ちょっと今授業来てないからちょっと後ろにずまあ後ろというかこう外しといてみたいなでこう順番決まってきてあじゃあここの授業の時間わりだからここに入ろっかみたいな感じでこんな感じでえっとこう人の授業のわりとかなんかこう えー、要はタスクの振り分けとか仕事の振り分けなんかでも使えるかなと思います。でこう物をねこうやって書いておいてそれをこう要はトピックに逆に持っていったりとかこの下に構造下にいったやつをこのトピックに持っていったりとか。 まあ、もちろん、えー、っと、えー、今、コントロール Z を押したんですけど、コントロール Z、えー、コマンド Z をね、押したら、えー、このように戻ります。なので、行ったり来たりさせることが。で、まあ X マインドが僕おすすめるのは、まあ、無料版だけでも、まあまあ使えるかなと。いろいろ、やっぱ、月額課金って、やっぱり200円、300円でもですね、チリも積もれば で, ですね、えー、いや、意外と毎月何千も払ってるな、みたいな感じ、すごく感じますよね、そこら辺は。僕も、あのー、何て言うんですかね、 昔は CD ばっか買ってましたけど、今、こう iPhone とかで何でも見れるけど、でも、まひと月やっぱり1万2万皆さん払ってますもんね。だから1万円 CD 買うと思ったら、まあまあ買えますからね。そういう意味では、いろんなものがこうパッパって取りやすくなったけど、月額課金の負担ってめちゃくちゃ増えてるんじゃないかなと思ってて、なので無料版でもまあ十分で使えるマインドバンプなので、これをちょっとおすすめしてます。 タスクマネージャーとして使えますよ。えっと、僕、まあ、か、まあ、要は、練習とかね、日頃、何、今日何しようとか、明日何しようとか、YouTube 何書こうとかって思うと、まあ、YouTube はもう縦軸と横軸分かれてて、えっと、これの、いや、ラン、 ね、ランキングやるとか、これの叩いてみたやるとかっていうのを全部こう書き出してあるんですけど、こういう、あの、あ、まだやってないなとか、そ う, そういえばリクエストがあってとか思ってて、前とかはね、結構あの手帳とかに書き込んでたんですね。そうすると、どこに行ったかわかんなくなっちゃうんですよ。なので、タスクマネージャーも一個にしてあって、それはもうずっとドロップボックスで全部連携してるんですね。なので、タスクマネージャーとして、まあ、終わってない作業をしっかり把握できるということで、これはあの、フォーマットっていうところのここを押してもらうと、 こういうふうにして、で、えー、っと、なんか、こうシール貼ったりできるんですけど、それは有料版なので、僕はこの終わったやつをこの横に車線ピーって終わったよーみたいな。で、こうやってどんどんどんチェックで消していくみたいな感じ。で、物が消えてしまうと何やったかわかんないし、相関意観がないじゃないですか、ピーって消すっていうのがすごい大事なんで、こういうふうにやって、終わってない作業をしっかり把握できる。 これはあの議事録の時もそうで、うちはあの、あの、ズームで会議する時とかは全部これやってて、で、やらなきゃなーって言ったことは全部書いといて、で、担当振り分けとくんですけど、これって終わってるとか言って、あ忘れてたみたいなのもあるんですけど、議事録毎回毎回一緒にしといて、もともとこれテキストファイルなんで、そんな大きくならない、ど ん, どんどんどんどん書いていっても全然平気なので。 で、まあ僕は iPhone、iPad、Mac で連携してますで、これ、Windows も Android も出てるみたいなんで、もうどのデバイスでもこう同じファイルを全部共有できるじゃないですか。ただ、このセーブ忘れないようにしないと、ド r o p ボックスとか iCloud の場合はですね、ここに書いたんですけど、ドロップボックスでこうファイル位置作って、で、僕、しょっちゅうね、iPhone で、犬の散歩中に、 なんんんんか思いついつたら x マイドにどんどん書き込んでいくんでですねでこれって今ここ iPhone も出るようになってるんですけどこの iPhone こうやって出るじゃないですか。でそしたら書き終わったらこの一番左上のこの矢印のボタンを押してこうやってセーブしないと出ないと結局これこのまま残すじゃないですか。ででパソコンの方でこっちでまたガーって書いてで。 次の日に見ようかなと思ってたらこれがセーブされてないと iPhone の方がセーブされてないと勝手に iPhone のね昨日のデータがそのまま残っててでそれこっちはこっちでセーブしても iPhone 開いてセーブしちゃうともう昨日のデータの方に書き換わっちゃうんですよ。ここれだけめちちちゃゃくものすごいこうちょっとふ なんかどうにかならんかなと思っててなんかよくこう競合するファイルとかって言ってなんか新たにこう書き出し て, るしてくれるのはないんですねなのでドロップボックスとか iCloud でセーブをちゃんとちゃんと毎回こまめにするだからなんかバーって書き込んでやったら必ずこう絶対閉じておくっていうのがすごい大事ですよねで僕は出先でのメモは iPhone にしてますで図を書いたりするのは iPadiPhone と iPad は図が書けますどういう風になってるかっていうとですねこの これ便利でですね、例えばこうメイントピックの位置を選ぶじゃないですか。なんか何かをやるときには基本的にこのトピックを選ばなきゃいけないです。でトピックを選ぶと、この右下に出てくる、この、えー、これこれ下に音を足すんですね。横に伸ばしたいとたらこれを足すっていう形ですね。で こ, のこここのにえー、っと トピックを選んだところになんかこう書き込んでいきたいなと思ったプラスを押してその中にこいつはね iPhone と iPad だけかもしれないですけど手書きっていうのがあってなんかこよく知ったらメモ帳出てくるじゃないですかでこれでなんかこう書いていくとなんかこういうふうにいろいろ書いたりするとまあこのね線こういうやつあのメモ帳で皆さん使っているとこういうのもありましてこのまっすぐ聞いた定規とかも使えてこんな感じですねでこれ完了押すとほら メイントピックのここにこう手書きが入るんですよ。で、これ有料版は写真とか貼ったりするの有料版なんですけど、手書きメモはこれ無料版でいけるんですね。結構だから黒板の版書とかもババーって書いちゃったりとかして、で、ここペイントピッにボキリ貼り込んでいけるんですね。そしたらそ の, あの iPad だとですね、もちろんペン使えるじゃないですか。これ上の方 iPad なんですけど、で、これだとメイントピックのここに手書きで入れていくと、そうすると、うん、結構 細かく描けますよ、ほらこんな感じで描けるじゃないですかそしたらこの丸が食べたいのこれでこの色を変えたりとかここんな感じででかけ算完了を押すとここのメイントピックにこうやってね 書かれれるので、でこれめちゃくちゃゃく便利だと思うんですね。なので、えー、っと手書きができてこのあの文字もバンバンバンバン打っていけるのでこれはすごい便利ですねなので iPad とか iPhone のところは、えー、こういった部分の感覚的なやつがあるので僕授業とか受けてるときセミナーとかよく受けに行くときはずっと iPad で x スマイ e いじってますねで図を解体するのは iPad なのでこうい う, こう会議とかのときは、まあ、iPad でやったりしてます で大きなディスプレイで全体見るのはマックです。ックは僕、やっぱブラインドタッチがやっぱり楽なんで、えー、基本ブラインドタッチでやりたいなと思う。で、こういうふうに、この関連も、このこの左上の関連を押すと、えー、この関連自体を、この、まあ、線の曲線変えたりとかもいろいろできるんですよ。なので、こう、いろいろちょっといじってもらうといいと思うんですけど、こことここ関連だよ。で、ここ閉じちゃうとこれ消えるので、という感じで、えー、関連とかもこうやってつけていけるし、感覚的になんか図をどんどん書いていける。で なんかここら辺にもっともっと文字入れたいなと思ったらまあもちろん僕はの iPad で使ってるあの GoodNote ってやつはその こ, これをこう削除してこ こ, こ, こに持っていったりとかもできるんですけどなんか自動でこう幅寄せしてくれるのでこういうふうに閉じたりとかするとなんかすごく便利だなと思ってて こ, のこういうのを閉じたりするんで見やすくできるで Windows、Android もできるので Windows も僕も Windows もあるし Android なんかもある人はなんか全部連携できるんじゃないかな で数ヶ月忘れそうなこともね、全部書き出しとくんですよ。でまあテキストファイルだから実際、あのデータがめっちゃちっちゃいので全然平気ですね。で、終わった日付は僕はもうどんどん畳んでおくようにしてます。で、今週やりたいことってばーって書いといて。で、まあ、あのー、やっぱり今月やりたいこと、今月何を達成したいかっていうことはやっぱり目標書くじゃないですか。でも、なんかそのメモがあっちこっちに行くと散乱しちゃうんで、だからもう全部こう、要は僕の場合は必ずその、 タスクトレイっていうのもう一個決めてあって、で、もう毎日それ引くんですね。朝、朝パッて開いて。で、あ今日できなかったから、今日もう無理だわと思ったら、どんどんどんどん明日、明後って日延べしていくんですよ。どんどんどんどんこうやって持ってって。で、今日できたところは全部車線入れて、全部終わったらピーって閉じるみたいな。でと、その車線が出してないやつはどっかに移動していくっていう形で、まあ、その、タスクやり漏れっていうのがめちゃくちゃ減りますね。 会議とか議事録なんかでも使うんですけど、まあ、授業とかは僕は iPad でやってますが、会議やってる時はパソコンでずっとい じ, いじってますんで、みんなで画面共有しながら、そうすると、あ、これ忘れたこれ僕やりますとかね、ね僕やりますみたいなのがすごい出てくるのと、まあ、こんな感じで YouTube の台本みたいにも使ってます。前は前はあのー キーノーノトでやってましたし、た今でもやっぱりね、あのー、しっかりしたものはキーノートで作りたいなと思ってるんですけど、こういうふうな簡単なものは、この X マインドとか、こういう簡単なものはこれで全然いけるかなと。何喋るかなと思った時に、やっぱりレジュメですよね。で、レジュメでこういうふうにこう い, じいじったりしながらできるので、非常に便利かなと思ってます。では、実際の使い方はさっきからちょっと見てもらってますが、 まあ、トピックを選択すると下か横かで。マックの場合とかパソコンの場合はですね、えっと、タブを押してもらうとこう横に、でエンターを押してもらうとその下にで出てくるので、もうこの2つだけですね。でとりあえず書いちゃうんです。で後でこれを大きなトピックに持っていくこともドラッグドロップでできるし。で もう自由にドラッグドロップしながらどんどんどんどん整えていくって感じですね。まあ整わなかったらもう散乱させといてもいいし、これ線でつながらないとこ持っていくとこうやって分離します。で、後でこう、ここに持っていきたいってなったらこういう風にいくらでも場所を移動できるんで、これがめちゃくちゃ便利ですね。で、挿入の画像っていうのはさっきの有料です、すまず後でさっきやった手書きが使えるんですね。 ラベルがこの XY ド結構便利かな。この頭の部分が読める。これはのプラスしてもらうと、ここにラベルを使いましょう。押すとね、こうやってやると、まあ、あああああああああ例えばここから、いいイいいいいえか。えになっちゃいました。こういうふうになると、 あのとこだけしか見えないですけど、前半の部分が読めるってことですね。ちょっとラベルがついてで、クリックすると中に書いたものが全部見ているってことですね。あとリンクも挿入できます。これも無料です。ここみたいにね、えっ、ー、と、リンク自体が、こ, これやるともう勝手に、えー、ブラウザ立ちが上がってリンク開いてくれます。なのであ、あの資料の YouTube とか貼っておくとかめちゃくちゃ便利ですね。こうやって立ち上がって、勝手に YouTube が開いてあるので。で、これは、えー 右クリックで編集してもらうとリンク自体が、えー、このようにコミューサイトってなってますけどこういうサイトを埋め込んどいたりすることができますパソコンはタブで横でエンターで下ですでさっきみたいに iPhone とか iPad の場合はトピックを選ぶとこの右下にこのこいつですねこのボタンが出てくるで、ね、選んでないと出てこないですなのでここはポイントですね選んでると必ず、えー、こっちか こっちにこうやってどんどんどんどんトピックを広げていけるの で, でそこに文字をどんどんどんどん打ち込んでいけばいいのかなっていうふうに思いますというわけで実際の使い方はこんな感じですなので、えー、例えば今週練習したいこととか、えー、今月中にやっておきたいこととか、えー 僕なんか YouTube なんかこうなどんな、えー、とネタをやるかっていうのをバーって書いておくとあこのネタ言葉につなげたこれ一個にしようとかあこれ誰々に頼もうとかものすごいアイディアいっぱい出てくるんですねこれやっぱ脳の科学すごい似てるみたいで非常に便利な、えー、やつだと思いますこういう感じねこんな感じで こう大ききくくも見たり小さくも見見たたりりとかして俯瞰できるんでる僕この右側に寄ってるのがこう広がっていくのが好きなんですけど下に広げるのもできるし全体にバーって散らすこともできるのでどうしたもう疲れちゃったかはいというわけで、えー、豆太くんも疲れてきたいのでこの辺で終わりたいと思いますが、えー、X マインドですね是非使ってみてください。これ練習ののタスクの やつなんかテンポ180いけたとかって横で印つけててどんどんどんどんいけるとあこんだけ練習したなっていうのは後で見えるので非常に便利かなと思います。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。疲れちゃった